はいこん今日はですねちょっとあの鬼ごっこゲームでこの間あのダイチェンっていう YouTuber があの、まあ、2つ の, あの本当にあったことと1つの嘘の3つの物語を言ってあの ど, れどの物語が嘘なのかってあの当ててみるようなチャレンジであの、まあ、自分の面白い動画をそういうのを作って で、その最後にあの、まあ、鬼ごっこゲームとしてあの、まあ、俺と他の YouTuber もちょっと任命されてあの作るようにチャレンジされたんであの今日はそのチャレンジして今から3つの物語を言ってあのどれがあの本当とどれが嘘なのかってちょっと当ててみてください1個が嘘だから。 よく知ってる人はあの俺のこと結構ドジだとあのみんなよく分かってるんだけど基本的にそういうドジった経験であの第一として、まあ、日本に来て最初来て、まあ、生活の中でね1人暮らしの生活の中でなかなかあの洗剤とか洗濯物の洗剤とかのラブルが結構もう全部よく同じに見えるんじゃないで結局気づいたら最初日本にいて5年ぐらい。 ずっと洗濯物に使ってた洗剤はやっぱりあの洗剤じゃなくて柔軟剤だとある日言われてもう5年間ぐらいあの洗剤使ってませんでした、はい、それ1個目のストーリー、はい、次のストーリーはあの初めてあの誘われたあの合コンに行った時にあのすごい緊張してて合コンもねなんか前にちょっと説明を受けて 何, 何なのかのよくわからなくてでまあそういうお付き合いパーティーとかで合コンっていうやつがあってあの なんかそういうい人集まって関係を作るとかと思って頭の中でちょっと違うことを考えていてで初めてそのあの合コンの中の自己紹介であの今日初め て, って友達と誘われててそう今日はあの初めて の, あの合コとなると言って<笑>向こうすごいびっくりしてちょっと困りましたはいそれ2個目のストーリーです はい、3個目のストーリーはあの実は僕はすごいあのカラオケが好きだけど、まあ、日本に来てやっぱり問題が1つは音痴であることでもう1個はあの、まあ、日本の歌はあまり知らないからあの一番最初来てた東京に来てた時 の, あ の,、まあ、あの先生になっ英会話の資格にあの昼間に安くなってるカラオケ屋さんがいっぱいあっておいいじゃないこれ歌の練習もなるし日本語の勉強もなるしと思って。 あのもう毎日そのカラオケ一人で通うようになってもう毎回、ね、スタッフもすごいびっくりして結局ホームステイにある日なんか今日カラオケ行っていっぱい練習したとかってなんか言ったらもうそういうことをちょっとやめてくださいって頼まれてあんまりそういうこと普通じゃないのはよく知らなかったんで結構、ね、長い間一人でよくカラオケー行ってました以上でこれはちょっとどじったあの3つ の, あの話で。 どれがあの本当なのかどの一つが嘘なのかってちょっと当ててみて下にコメント書いてくださいで一応あの鬼ごっこゲームだからあのもうぜひちょっと日本人のブロガー対撃したいと思うんであのこれから対撃するのはあのまずジェット大きさんはいよろしくまずはぜひあのちょっとやって作ってみてくださいあとあのキズマンキズマンの動画はもういつでも頑張っててちょっとぜひあの どうう作ってみてみくださいこういこう動画次あの、KGKGKG さん、なんかあのー、まあ前からすごい、なんかよく日本のブログ作ってる日本人ブロガーで、ちょっとあのぜひこういうゲームに参加してください。あと最近登録した、なるよジャパンさんもぜひあの、もしよかったら、ちょっとこういう動画作ってみて、もういかがでしょうか。 はいあのまあ、これからみんなのコメントもちょっと楽しみにしてるんでもうぜひあの当ててみてでこの動画好きだったらぜひ登録してください。はい、ピース